まあ、これね、オール横スライド戦法、速度はすべての食べ方の中でもぶっちぎりで速いんですけど、とにかくこぼれやすいんですよね。まあ、ちなみにご本人はずっとお腹が空いているので大丈夫とおっしゃってました。しかし、ラスカルさんチームのメンバーの表情が完全に保護者モードになっているのを笑います。まあ、運動会を見守る父母の顔ですよ、これは。この全員さんからチーム対抗カレー大喜利対決、いや、このガオという大会自体を締めくくるラストイートとなります。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 じゃあえを、ー、じゃあキャプテンのはい負けないぞっていうのにした決ま負けないぞ、うん、負けないぞ、うん、見てよこのうちのメンツ<笑>ほ ら, ほらもう<笑>最年長なのこれやっちていいから写真だよ顎<笑><か><笑>、はい、<笑>チーム鈴木こういう感じですいきますよ、まあ、あのうちは比較的若さが俺なんだよ ね, <笑>ね比較的ね結構フレッシュだよね、うん、確かに俺は一番でしょ <笑><あー><笑>みんな高校と専攻どっちでいきますかまずじゃあ高校規模高校規模<笑><笑>じゃあ最初はグーでいきましょうかはい最初はグーじゃんけんぽイええー仲良しい<笑><笑><笑>きますよ最初はグーじゃんけんぽイ勝っちゃうよ、うううううううう 最初はグー、ジャイアンポイント、えー。うちのチームはここでお願いします。しょじゃあうちのチームは超先行でお願いします。え？はい。<笑><笑>はいそれでは、えー、うちのチームの一番手はガジュさんでーす。えー いで、混ぜたりしてもん す, でーですはい。から一回ススプーータンした方いいいれなじゃ、きますトッ忘ように集中 <笑>さあカレー1キロ早食いバックス鈴木チームトップバッターはガジさんです。 まあこれね、自分でやってみて思ったんですけど、まあ意外とね、カレー1キロ多いんですよね。あそんな中で1分が当たり前で30秒越せるかどうか勝負とか言われてたんで、改めてこのメンツはレベルがおかしいんだなと思いました。まあさらにね、ガールさんはトップバッター、食べ方をね、まだ基調論でしか語れない状態で、まあお米とかルーの硬さ、米とルーの比率などはこの時ね、初めてわかるんですよね。まあアドリブ効かせつつ食べていくことが求められるんで、非常に立ち 周り難しいいかと思います、まあ、逆にねこれに続くメンバーこの戦っている様子を見てガジュさん本人から聞く情報でさらに作戦を洗練させていくんですねトップバッターはタイムを目指すのはもちろんそれ以上に実際食べてどうだったか正確にチームに伝える能力が要求されそうですさあガジュさんここで完食タイムは51秒25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 あなんですか、ね。あ、あたではないです。あ, あ、わかりました。こいつでも。 さあ、ラスカルチームトップバッターはゾウさんパクシンシュ大食いファイターとして有名なカレーですが早食い能力も非常に高い水準で兼ね備えています、まあ、ゾウさんの作戦としてはまず最初上から食べる際はある程度こぼれても大丈夫な中心付近を攻めある程度量が少なくなったら横スライドに移行してラストスパートをしていくスタイルこのスタイル自体はね、まあ、極めて一般的なんですけどとにかくスピードがやばいですねあれだけあったカレーがもうすでになくなりそう だ,、まだ 30秒しか経っていないなここで完食タイムは31秒40ここで多少有利だったとはいえ相手チームへ約20秒もの差をつけましたさあそして食べ残しグラム数は 21g とはこちらの調整もバッチリです完食タイム31秒40そのままが記録となり大きくラスカルチームリードする展開となりますはい うちのチーム2番手ですねどうもくんお願いしま本気っすね。<笑> さあ、ラスカルチーム2番手はドラコ選手。ドラコ選手の作戦はね、魂のオール横スライド一択です。まあ、これね、オール横スライド戦法。速度は全ての食べ方の中でもぶっちぎりで速いんですけど、とにかくこぼれやすいんですよね。なんで、さっきのお像さんみたいに、普通はね、ある程度量が減ってからしかやらないんですけど、ドラコさんはおさりにパンパンに詰まった状態から横スライドを結構しております。これね、豪快な見た目とは裏腹にかなり繊細なスプーンさばきが必要ですね。さあ、ドラコ選手完食 なんと今大会初30秒を切ってきましたさあ食べ残し量は 45g25g から 10g につき1秒ペナルティーが加算されるんで正式なタイムは29秒33ただしこれでも30秒を切ったタイムで現在トップの記録となっておりますはいうちのチームの2番手は。 うわ結構量ありますねこれ。 さあ、ここで、マックス・スズキチーム2番手として登場、私、スーツ男。まあ、正直ね、最初は1分切ればね、御の字かなって思ってたんですけど、なんか周囲を見ると、普通に30秒前後連発されてるんで、穏やかではなくなってまいりました。作戦はね、あの、ゾウさんのものと同じなんですけど、ちょっとね、スピードが違いすぎますね。もう完全に劣化ゾウさん、フライゴンとガブリアスの関係になっております。ああいや、これでもね、あの、昔の地元の小学校では、もう毎回クラスで一番感触が早くて、おかわり 無双していたはずなんですけどこの場に来ると胃の中の数あったことを痛感させられますさあそして完食タイムは36秒25一応これ私の人生の中で自己ベスト記録なんですけど食べ残し量 72g なんで5秒下り<笑>正直な焦りすぎましたうちのチーム3番手 で, ですね エブメンでお願いします。っ, っ, 行ってこいいい行ってここいいいいうちのキキンンググががあああああれ少なででなですすすすすかかクレームがたんんり<笑>りままるンス<笑>いすいある<笑> さあ、ラスカルチーム3番手はエビマヨさん。エビマヨさん、早食いが得意というよりは食べるスピードの平均自体が早いタイプですね。だから、ラスカルさんチームのメンバーの表情が完全に保護者モードになっているのを笑います、まあ。運動会を見守る父母の顔ですよ、これは。あまあ、そんなね、エビマヨさんの戦法はまさかのドラコさんと同じ魂の横スライド戦法。ただね、ドラコさんよりはストローク短めで、ドラコさんがワンストロークでほぼ一列、 一気にかっさらっていったのに対しエビマヤさんはお皿の半分ぐらいのストロークで安定感を上げている印象ですさあこう一点で頑張れエビマヤさん見守るラスカルさんチームそしてここでフィニッシュタイムは41秒55そして食べ残しグラム数が3 0ム。ジャスタイギリッギリペナルティーロ秒41秒55はそのまま記録となりますこれすごくないか はい、えー、絶対ここは勝負のポイントになると思います、えー、うちのチームの三番手丁寧広視聴探偵お願いします、えー、よろしくお願いしますありがとうございますかましちゃってください大丈夫です、またすぎてるんで怖いでも。 ちょっと待ってください。 マックスさんチーム3番手は丁寧木下選手。木下選手の早食いに関してはもう完全に未知ですね。まあ、正直ね、私、マックスさんチームにいたんですけど、まあ、自分たちのチームですら、全員がね、あの木下さんの早食いの実力全然わかんなかったっていう。あだからチームとしては、隠し玉というよりは鬼が出るか、蛇が出るかって感じでしたね。まあ、ちなみにご本人はずっとお腹が空いているので大丈夫とおっしゃってました。それなら大丈夫でしょう。 夫婦はね、最高の調味料ですからね、うん、さあそしてここで丁寧気の下選手フィニッシュタイムは42秒05ちょっと終盤手こぞっちゃいましたねそして食べ残し量は 28g と 30g 以下でこの42秒05がそのまま記録となりますはい えぇ、ー、じゃあね今、ちょっとうちのチームありがたいんですけどいい流れ乗ってますんで、ここであの、かまっちゃんを投入したいと思いますはい、お願いしますお願いしますで す, い す, い す, いす俺が、<笑>相当飲みやすい<笑>相当飲みやすい<笑> さあラスカルさんチーム4番手は川イル選手川イルさんね昔ってか2年ぐらい前まではねあんまり食べるスピード速くなくてまあ、本当にね大食いとかって感じだったんですけどもうここ最近ねガオのメインルール制限時間短めの大食いという高速環境に適応する過程でもう全体的にめちゃくちゃ速くなってるんですよね なんか1分以内の早食いが唯一ワンチャンあったルールなのにそれすらなくなり無事に完全介護官となりました本当にありがとうございますさあワザイルさん完食30秒93早すぎでしょうこれには思わずラスカルさんチームにっこりです さあ食べ残しグラム数は33グラム、これぎりぎりね、1秒加算の範囲なんで、ちょっともったいなくはあるんですけど、それ込みでも完食タイム31秒93と、非常に好記録となりましたはい、えー、折り返し地点ですね、後半戦、一発目の選手は、キ9秒差サお願いします 多いですね。いてし、ねねね、<笑><笑>慣れてないからめ、ね、めちゃめちゃゃ緊張しますねこれ<笑> さあ、マックスさんチーム4番手は、キング山本選手や大食い界のレジェンダが、こんなね、お祭り感覚なカレー1キロ早食い大会に参加される様子を一体誰が想像できたでしょうか、まあ、ちなみにね、例のごとく、マックスさんチーム全員がね、こう、丁寧、木下さんの時と同様、キングさんの早食い能力、全くね、把握できてなかったです。相手チームの出方予想する前に、自分のチームメンバーの実力予想してましたからね、うちのチーム。ああまあ僕はともかく、まあ世代が ワックスさんすらご存じなかったんでキングさんの早食いの機会自体がね非常にレアだったのかもしれませんさあそしてここでフィニッシュ38秒51へ遠食いだけでなく早食いもかなり早いですねさあ食べ残しグラム数ですが31グラムこの1グラム1秒加算は、まあ、もったいないというかまあ運が悪いですねこれは事故です39秒51が キング山本さんの記録となりますじゃあえっと、うちのチームですね、5番手が、神山さんでお願いします。あおーえー よし、なんか乗る、あるでしょ。 さあ、ラスカルさんチーム5番っていうのは神山選手。次に来ました。日本トップクラスのフードファイター。このゼロ距離で飛び始めるのがね、神山さんの代名詞ですねあ。最後に出てくるかと思いましたが、このタイミングの登場です。まあ、作戦自体はね、ゾウさんや私、アムチと同じ。最初真ん中すって、まあ、少なくなってきた横スライドなんですけど、ぶっちゃけ早すぎて意味がわかりません。22秒69。ここまでのタイムと明らかに一線を隠すタイムで、 格の違いを見せてきましたそしてあれだけ豪快に食べたにもかかわらず食べ残しグラム数は2 6ムやむちゃな3分の1ぐらいとなっておりますなんだよペナルティーは0秒タイムそのまま22秒69が記録となりますはいそれではですね我々の、えー、5番手ですね副賞になりますさんでお願いしますお 何、ま さあ、マックスさんチーム5番手は山上選手。やはり神山さんに対抗できるのはこのお方だけだろうということで、万語字指定の登場です。会社は神山さんと同じ0距離密着。このゼロ距離密着で真ん中の彼をできるだけ回収し、量が少なくなったらお皿を持ち上げて横スライド。いやこれね、声で説明するのは簡単なんですけど、実際やると本当ね困難にならんです。同じ動作してるはずに全然減らないですからね。さあ、そして完食タイムは25秒77。 ご本人悔しそうな顔をしてらっしゃいますが限りなく人類の限界に近い値だと思いますさあそして食べ残しグラム数は41グラムこれもあと1グラム少なかった1秒で済んだんですけどね運が悪かったですそれでも完食タイムは27秒77と今大会いや人類の中でもトップクラスの記録となっております 最後でですすねねじゃあ鳥です、ね、うちの大将に行ってもらいましょう、はいはい、行かせていただきます。ラッカル さあ、ラスカルさんチームラストはラスカルさんご本人登場。対象戦がキャプテン対決なのは漫画とかでよく見る非常に熱い展開ですね。そんなラスカルさんの戦法は横スライド。お皿の回転で微調整一つ我々から見て右側から綺麗にカレーを回収しております。その様子はまさにブルドーザー、まあ。ラスカルさんのスプーンが通った後はもう何も残りません。お皿の上全てを刈り取ったラスカルさん。堂々のフィニッシュタイムは25秒1。 そして食べ残しグラム数は30グラムジャストとベストな調整早食いをたちに並ぶ25秒14という好タイムがそのまま記録となりますカレーができたので動き出しますから。 マックスさんだけでも買ってくださ い, い<笑>全員負けてますか<笑>マックスさんだけで も, も全員負けてるっていう、ね、全負けしてる全負けしてるね<笑> さあ、マックスさんチームラストはマックス鈴木選手。この全員さんからチーム対抗カレー大食い対決。いや、このガオという大会自体を締めくくるラストイートとなります。マックスさんの先方は横スライド。いや、この大会のも綺麗に真ん中食いからの横スライド派と開幕横スライド派で分かれてるの面白いですね。さあ、言うてる間にもラストスパートに入っているマックス鈴木選手。ここでフィニッシュタイムは24秒17。 この記録は神山選手に次ぐ第2位の記録となっております。しかし食べ残しグラム数が49グラムと思いのほか多くペナルティは2秒となります。したがって正式な記録は26秒17。これでもまあ大会で3位の記録なんで十分ぶっ飛んでます。てかラスト4人の密度やばかったですね。人間超えすぎでしょう。うーん。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 薄毛治療のククリニックの改めて、えー、一応今回は全勝塚田チーム全勝という感じなんですかね個人戦に関しては、はい、で、タイムの方がですね、全勝で合計タイムの差が45秒94、うん、食べてるペースでいくといっぱい30秒ペースぐらいで食べたとしてもいっぱい半ぐらいの差がついたのかなっていうところで、うん、もうちょっと改めて改めて振り返ってみてたい そうですね本当にこう作戦会議とかをしてる間も何ですかねみんな正直弱気なんですよねこう自分の番来たくないなとか出るまでやだなっていう話はしてるんですけど本当にこの場に立つと全員が全員この表情が変わってこう期待に応えようっていうその気持ちが本当に向こうの席にいても伝わるようなこう聞き迫るようなこう競技をしてくださってて本当にやっぱり僕も。 鳥でアンカーで大将やらせてもらってそれに応えなきゃいけないなっていうこれが本当にもう最初の方から最後の人間までこう一致団結してできた競技なのかなと思いますしだからこその結果かなと思いますただまあ僕らが勝ったとしても時間とか関係なしに回がまた変われば逆転することも絶対あると思いますんでこの結果に甘んじずに。 まあみんな、またさらにこう、躍進できるように頑張っていればいいなと、思います。はい。どうですか終わってみて。終わってみて、全部負けた。綺<笑>麗<笑>に全部負けた。<笑>でも、誰も予想してないと思うんで<笑>はい。誰でも予想してないと思うんですんはい。どうなんですかキャプテンとして。 やっぱじゃんけんがやった<笑>ダメだったのかなとは思うんですがあの、まあ、結果的には全負け で, でも言ったらそう、えー、僕の負けから始まり負けを引きずった中で全員戦ってったわけですよねこの早食いをだけど誰一人としてその諦めてるというか勝負を投げてる人はいなくて結果そこで何を感じたかというと。その 島ももちろんそうなんですけどやっぱこうどれだけその一つのものに対して自分が真剣に向き合えるかってことだと思うんですねで少なくともうちのチームだけじゃなくラスカル君チームの皆様もスタートからゴールまでストップまで全員本気で向き 合, い向き合って駆け抜けたっていうのを見た時に まあ、ちょっと話が若干ずれちゃうんですけど本当にその僕がこの最後の勝負やる前に感じてたあガオもここまで大きくなったんだなってそれこそ俺と小川でね最初こうなんかね小川の店でこう何もあってないような状況から始めてもう収益かどころかも登録者数もいない状態から始めてあここまでなってこれだけのいろんな人が全国各地から来てくれてでこれだけこう真剣にやってくれるんだなっていうのはすごいこうなんかね 胸が熱くなっっちゃったんですねうんだからやっぱりこうやっててよかったなと思いますしただやっぱちょっと正直悔しい思いはあるんでもし次の機会があれば何らかの形でこのチームでリベンジしたいなっていうのはちょっと正直ある。<笑> これがね、例えばカレーなのかラーメンなのかつき麺なのか分かんない分かんないなんかパンなのかピザなのか分かんないけど、まあ、何らかの形でもしこのメンバーが集まったらまた、あ、同じメンバーで今度やり返すぞみたいな感じで行きたいなと思う、はいはい、そんな素敵にさせて素敵な気持ちにさせてもらえる勝負でしたはい6対6の1キロカレーチームバートルを終了したいと思いますお疲れ様でしたじゃた 呂。